皆様ままはじめしして、えー、さんと申します、えー、今回から顔出しにて映像の方に、えー、出ることにしましたのでよろしくお願いしますえっ、ー、とですね今ですね成田空港の第2ターミナルに行いますでこれからですね、えー、ベトナムのホーチミンの方に行こうと思ってます そ, それで、えー、ベトナムの方にはですねベトナムの LCC の、えー、ベトジェット を使おうと思ってるんですけども、えー、そのベトジェットに対してちょっと3つほど皆様にちょっとレビューしたいなと思ってますでまず1つ目まず1つ目は、えー、座席ですね、えー、一応ベトジェットの座席は3種類ありまして、まあ、上中下という形でありますで今回行きの方を一番上の上の一番高いやつを ま、してで今度ベトナムから日本の方に帰ってくるときは一番下の座席を選んでますでまあそこのところで、まあ、席がどうなのかあと席の周りのスペースがどうなのかっていうところを皆様にご紹介したいなと思ってますで2つ目これは機内食ですね機内食はベトジェットには4種類ありますでそのうち行きと帰りを まあ、別なものにして2種類選んでますでそちらの方もちょっとレビューしたいなと思ってますで3つ目なんですけども、えー、とこのベトロジェット成田空港からベトナムのホーチミンの方に行くんですけどもでそれで7月の15日に運航が開始されましたで今現在9月中旬なんですけども今すでに2ヶ月経ってます でその2ヶ月の間の中でインターネット上の出発状況とかを見ますと30分遅れ1時間遅れ2時間遅れ一番左い時は4時間遅れてないましたそれでまあ2ヶ月経った現在今そのベトセットがどうなのかっていうところを、えー、皆様にご紹介したいなと思ってますそれでは、えー、これからチェックインの方に行こうと思ってますん、ね、で オきます。えっ、ー、とホーチミン一番最初ですね8時55分チェックイン R になってます行きましょう 朝なんでガラガラですわ静かな成田っていうのもなんか新鮮っすねチェックイン R です R のとこ着きました9時出発で3時間前から、えー、チェックインできるっていうことで今6時ちょっと過ぎですで今着いたんですけども、えー、3時間前ですかまだ準備中ですね、うんえー、待ってる人も本当に少ないです こちらこちらいるような感じですねはい、これからちょっとチェックインしたいと思いますはいチェックイン終わりました、えー、実際チェックイン終わった時間なんですけども、えー、6時からチェックイン可能って言ってたんですけど実際のところは、えー、6時30分ぐらいから始まりましてもうスタートしちゃったらもうものの5分足らずで終わりました えー、実際のところやっぱり、えーまあ、30分ぐらいですかね待たされましたじゃ あ,、えー、じゃあ検査の方に行きたいと思いますえっ、ー、と出国審査と、えー、検査の方も終わりましたえっ、ー、と70番あここか 結構近いのかな。はい、出発のゲート来ました。約1時間遅れみたいです。ゲート出たんで、これからバスに乗ります。 ゲートからバスに乗って、ベトゼットエアーの飛行機にこれから乗ります。 ホーチミンのタオサにニった空港に着きましたえー、まあ行きなりたからホ、えー、ーチミンまで、えー、ベッドチョイを使ってきたんですけども、えー、まあ席についてはまあ、うん、ゆっくりと座りましたでまあご飯に対らにしてもうん味がね何て言ったらいいのかっていうのでちょっと微妙だったっていうところあったんでちょっと首かしげちゃったんですけど まあ、んと味に対しては全然悪くはないと思いましただけどこのな人はちょっと最後に、えー、と出発時間の遅延に対してなんですけど、えー、と結果的に、えー、離陸したのが11時ぐらいだったんでまあ実質8時55分定国って言われたので11時なのでもう約2時間。 くれたこと振り替えとかで多分使おうとしてる人とかにはちょっと厳しいかなと思いますではこれから私はホ、えーチミンの中心街の方に行っちゃうんですけども、えー、とこの動画の続きはこの帰りですねホーチミンの川さんにやってくる方から成田に戻った時の機内食と席の方をご紹介していきたいと思いますでははい 改めましてこんにちは、えー、エンジョイライフの国さんです、えー、今現在私はベトナムのホーチミンにあるタンソンニャット国際空港にいますこれから、えー、成田空港の方に帰国したいと思ってますで帰国も同じくベトジェットを使ってますので座席がどんな感じなのかっていう部分とあと機内食ですね この2点を、えー、この帰国する上でのまあ、空港の中のその2点ですね。はい。このえー、ご紹介したいと思います。ではこれからちょっと機内の方に行ってきます。それでは。 の便の機内食のご紹介です。これなんかな、えっとね？タイチキンですね。はい、フラ イ, フライドライスです。発火のあれどする？苦手だな。僕は合わないですね。 100円するので普通に何田口に着いたら外で食べた方がいいかなと思います、うんえー、帰りの便の機内食こんな感じでレビュー終わりにしたいと思いますはい、えー、総評になりますいかがだったでしょうか、えー、まあ一番最初の成田空港からホ、えーチミンに向かって出発 した際にまあ、出発時間が遅延するっていう部分なんですけどもこちらの方は結果的に2時間私が乗った飛行機の方は遅れました。でまあ、やっぱあれなんですね今うまくいってないかもしれないですね。成田空港内の方にえー、っとまあ、聞いてみると実際にやっぱりその30分遅れぐらいからやっぱ4時間まあ、最長で4時間遅れとは言ってたんですけど4時間遅れはまあ稀にそんななくて。 まあ大体30分からお、まあ、2時間ぐらい、えー、とやっぱり遅れちゃってるのがやっぱ現状ですとは言ってましたねまあ9時から11時ぐらいの間はいろんな航空会社が結構フライトでこう出発で飛んでくる便がすごい多いっていうんで、まあ、そこら辺がちょっとなんかうまくいってないみたいな感じでしたなのでちょっとやっぱりおすすめできないかなっていのもう1個出てるベトナム空港 あベトナム航空会社、うん、そちらのほちょっと気持ち高いんですけど遅延するのが嫌だっていう方はまあそちらを使っていただいてまあ価格重視まあちょっと遅れてもいいやとか言うんであればまあベッドジェット使ってもいいかなと思いますまあ、ホーチミン行く際にですねはいでもう一本、あのー、隣の搭乗ゲートの方にはハノイ行きがあったんですけどもそっちはなんか遅延はあまりなかったですね 30… フライト飛んでても30分遅れたのかなあでもまあ搭乗開始がたいま あ, あの予定時刻と一緒だったので、まあ、ハノイの方は問題ないみたいですねはいで次にあの座席の方なんですけども行きはやっぱりあの一番上のグレードを使って乗って乗りましたで次にまあ帰りはスタンダードの一番下のやつですね乗ったんですけども あんま大差ないかなみたいな感じでしたねうんなのでい安いほどもいいのかなと思いますまあどちらかというとシートの背もたれの部分ですかそれはあの一番上のグレードの方が良かったかなうん若干ですねと一番前方から123455列目までが一番上の高いグレードのやつなんで まあ、乗り降りするときにまあ速いみたいなぐらいですかね本当にゆったり乗るっていうんだったらスカイボスって言って一番いいグレードのやつがあるのでまあそれを選んだ方がいいのかなと思いますけど今回私が乗ったのが1万ちょいちょいぐらいの金額 で, でスカイボスって一番前のやつは3万円なのでもう2倍以上ぐらいまあ 2.5 倍ぐらいの金額でちょっと高いので まあ一番下のグレードで行ってもいいんじゃないのかなと僕は思いましたはい次に機内食なんですけども私が頼 ん, だは頼んだのは基本的にまあ4種類ありますっていうまあ一番最初にお話ししたんですけども金額はまあ一律全部で600僕が私が頼んだ時は600円でした、えー、基本的には ま, まあ機内食ってこんなもんだろうみたいなうーんまあ頼まなくてもいいかなと思います はいまあ、どうしても時 間,、あのー、時間ギリギリに、まあ、登場して、まあ、成田空港着いてもうすぐ乗らなくちゃならないっていかまあそんな感じで時間がもうあまりない、うん、成田空港早めに着く余裕がないっていう人はまあご飯食べる時間がないんで頼めばいいかなとは思いますけども、うん、まあ基本的にまあ早めに成田空港着くんであれば、まあ、成田空港で、まあ、ご飯 食べて空港内で食べて乗った方がまあいいのかなと思いましたまあ全体的にはこんな感じですねはいでは、えー、以上になります、えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございました今もう私はもう、あのー、日本に帰ってきちゃってるんですけども今後の動画はベトナムのホーチミン いろいろなお店のグルメ関連あと観光地関連を今後どんどん掲載していく形をとっていきますので、えー、まあホーチミン、まあ、今後あの行く予定がある方、えー、まあ一度行ってもまあ今後また行こうかなと思ってる方がいらっしゃるんであれば、えー、是非ともチャンネル登録の方をしていただければと思っていますはいじゃあこれで以上になりますそれではまた バイバーイ、はい